あ違え違え違え、どうしたどうしたどうしたどうした It's your time! どうもですはい今日はですねこちらの商品をレビューしたいと思いまーす仮面ライダーグリスパーフェクトキングダムということでねこれ買ったんですよ、えー、デラックスグリスパーフェクトキングダムですね こちらまあ、ね、あのブルーレイ僕ブルーレイ買ったんですけどこちら の, あのおまけみたいな感じで、まあ、こちらもついてくる感じなんかな、えー、僕残念なことにあの仮面ライダービルドはい、えー、見たことありません全然見たことないですだからね全く内容分かんないんですけど仮面ライダーグリスは知ってるんですよ YouTube でなんで仮面ライダー仮面ライダーグリスグリスブリザードか、はい、仮面ライダーグリスブリザードをちょっと見ましてめちゃめちゃかっこよかったんですよねで仮面ライダービルドが好きっていうよりもなんか仮面ライダーグリスが好きにちょっとなってこちらの、はいえー、ブルーレイを買いましたちょっと開けますね表こんな感じで 裏面こんな感じです。側面。側面です。これ後輩が言ってたんですけど、後輩の T 君がね、言ってたんですけど、グリスめちゃくちゃ、グリスじゃねえや。カメライダービルドめちゃくちゃ面白いらしいんですよね。だからもうぜひ見てくださいって言ってたんですけど、結局ね、まだ見てないですね。見なくちゃいけないと思ってるんですけど。はい。 中身がですねこんな感じでございますはいグリスパーフェクトキングダムこれを開けるとはいこんな感じであなんかボトル入ってますねはいボトル入ってますここに絶縁シートがあるんでこれを外してこっちがですねなんか音声ボタンらしいんですよちょっととりあえず押してみますね あれ、なんもないの、なんねんか。なんもなんないあ、すいません。電源入れてなかったです。電源入れると、えあ、こっちか。電源を入れると、おお今回は俺が主役 だ, お今回は俺が主役だっていうボイスが鳴って、こっちが音声ボタンです。音声ボタンを押すと、 いいんですかいいんです。俺だけのみたんでいとしい。俺と結婚してください。いて。でぼルトな攻撃きりいていい。あたな恋を目指して。出発だみたんがいなきったってな。いなきったってな。俺には 確かにね、あいつを俺をクリスなんて呼ばねえ。 ゼって言うのか これめちゃくちゃボイス入ってないです、これ、何種類入ってんのあー、全部でね、音声が26種類、26種類入ってますね、デラックスでこのボリュームはすごいね。で、フルボトルをセットすると、はい。で、ボイスは変わるらしいんですよね、音声ボタンを押すと。 さっきのボイスと違ってるんで。 として仮面ライダーを選んだ。俺たちの生き物なんだよ。進化を燃やしてぶつぶつ。俺の前に消せ。俺には守るべきものがあって、お前にはそれがなかった。それだけのことだ。悪魔の科学者が。うん、なるほどですね。 こちらにフルボトルをセットした場合の音声が全部で10種類入ってますでフルボトルをセットしないバージョンの音声と合わせると全部で36種類ですね36種類入ってますなかなかのボリュームですねいいねちょっとマジでこれ DV じゃなかったブルーレイ見てからやればよかったかなこれただもうちょっとね 楽しめたかもしんないんですけど、まあいいか。で、ちょっとビルドドライバーにセットして遊べるっぽいので、ビルドドライバーもね、手に入れたんですよ。後輩の T 君の息子からね、もらいました。もうね、遊ばなくなったらしいんで。ありがとうね。カメラちゃんは。いて。おぉ、初めてちょっと巻きましたね、ビルドドライバー。セット。 で、これを上げる。で、ここに差し込む。はい。 かっこいい音。知らんけど、知らんけどかっこいいわ、なんか。んかもう一回回した、どう セル、セルの人じゃねこれ声。違うっけセル、セル、と思うんですけどね。あとですね、特殊変身遊びっていうのも収録されてるらしくて、あの、CSM とかでもよくあるんですけど、ここのね、えー、音声ボタンを2回押して、 で、このボトルを入れてでまた音声ボタンを押すでこれを差し込んで なるほどね、ボイスも一緒に言ってくれるバージョンねはいこんな感じでねデラックスグリスパーフェクトキングダムレビューさせていただきましたなかなかねいいっすもうな見たくなりましたブルーレイ早速今からブルーレイ見たいと思います動画最後までご覧いただきありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうありありありありありーベデルチ